お願いします ペースト。はい Yeah. ありがとうございましたいやーもうね一日できちゃいましたねこうやってね本当に皆さんのパワーあふれる演武とで皆様の応援のおかげですもうありがとうございます感激でございますそして最後、ね、あの校門のところでご住職様があそこから現れていただけるっていうもう本当に神々しかったですねもう一拍手オ うございましたし、ね、今日おじさんのここであのずらしていただけて私たちも当に感謝でございますありがとうございます<笑>これを最後に最後となりましたけども名残惜しいですけどもチームの方々からね光栄の一言ずついただきたいなと思います<笑>あれ<笑><笑>そこ<笑>